はいじゃあ宮南さんよろしくお願いしますこちらこそはい、えー、それでは早速質問なんですけどもはい辻生態に来られる前ですねどんなお悩みがありましたか腰痛でね何もあの、うん、できなかったんです<笑>こう痛みで動けなかったということですかねはいそうです、ね、はいありがとうございます、はい、でそのお悩みを解決されるために、はい、何かされていたことなどはございますかあのあちこちの、うん、あの 骨にも行ったり、うんまあ、膝が痛くて手術はしたんですけどね。あね。ああ、手手術術してからは今度あの足はまあまあいけるんですけど腰、うん、の, の方があの 壊, りり壊り出してきて壊り出してきて痛くなってきたというかですね、はいはいはいはい、まあそこ行かれてた時ですね、うんまあ、それを行うと、まあ、どんな効果がありましたか例えば整形背骨に行った時行った時はあの、うん、体が軽くなってね、うんうん でもあの二三日したらまた元通り、ね、元元通りになるような。でもねあの今よりは<笑>あの悪くならないようにと思って。うんうん。なんであのまあ一年も二年も。ああ<笑>そうですね。<笑>言いたかったら困るけどね、はい、ほら。はい、はい、まあたくさんですね施術院まあ治療院がある中でなぜ辻整体にご来院されましたか。はい、あの娘が新 聞, 新聞広告の折り込みを見て<笑>お母さんこれ良かったないいと思ったらあの行ったらいい。 ましたのであはいありがとうございます。えーえー、そしたらですね辻正太の問診カウンセリング施術はいかがでしたか。そうですねどういう意味。えっ、ー、とねまあ僕が治療して、えー、まあどういう効果がありましたまあ僕の治療は あ,、うん、あのねあの初めてあの治療してもらった時からあの三四日はもうあの 腰の痛みっていうのを忘れてましたね。うんうんうん、今はどうですか。あ、今も、まあ、あの、治療してもらって。あの、三 日, 日か四日ぐらいはやっぱり、あの、うん、なまあ、腰の痛みも忘れてますし、うんうん。あの、スーパー行っても、あの、かご持って、あの。歩いて、買い物ができるようになりましたので。うん、はい。で、まあ、あの、できるだけ、これ、うん、あの、続けて、治療していただいたら。 まあ、人に迷惑かけるね、<笑>あの、よし遅れるんじゃないかなと思って<笑>うんうん、うん。ありがとうございます、はいはい。他の施術院はたくさんあると思いますが、はい、まあ、うちはどこが良かったですか。そうですね、あの、腰専門って、なんていうと、うん、もう今のところ、まあ、あの、要は、あの、腰が痛くて、何もできませんので。うん、で、あの、それが魅力だって、うん、まあ、あの、何、腰を治してもらったら。 まあ、これからどこにも遊びに行けるようになるし、いいかなと思って。うんうん、あ, ありがとうございます、はい。そしたらですね。同じお悩みを持たれる方にメッセージをお願いします。はい、あのね、まああのお金10万握万ってても、あの腰痛で苦しむのはなんだから、あの自分の体のためだから、うん、あの積極的にあのま あ, あの見てもらって。うん、まあ、あの私はだんだん良くなってるので、他のお友達も。 あのみんな、こうして、あの、精神の教えはなれたら、いいんじゃないかなと、私は思いますあ。ありがとうございます。ご、は、協、い、力ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい